はーいおばあちゃんもおいでよ。 ぽんちゃんもおはよう。 じゃあくんくぽンちゃん気持ちよさそうに寝ていましたねさて、えー、今日はですね急遽原宿の合唱団が、えー、今月から始めたいということで第1弾まあ1時間ぐらいちょっと顔合わせですが、えー、集まろうということになりましたが、えー、昨日もね、えー、ほんの少しの時間ですけれども 地元の人との交流を深めるために2人で出かけたので何事もなかったんですけれどもさすがに、えー、長時間ね東京に行くのでかかりますので黒犬パパのみ今日は行ってきますじゃんくんのこのエリザベスカラーがね取れたらお留守番もまたお願いするようになると思います月一で日曜日曜に合唱団が 本あります。